こファイナルに進出させていただき、皆様のご声援にれるよう精いっぱい演武したいと思いまょよろ し, くお願いしますょう。お<笑> さは あ, あ, あ, あはあ<い>はあ。はっ せっ だ先の見えない地識をいつもと一切断つためです。 とりあえずとりあえず ーやった<音><音声>